それでは花のお江戸のお台場にお集まりの皆 様, 様方滝音んでござりまする本日は土佐の国よりはるばる長せ参じますが 今, 今日はお江戸のメンバーとともにかなり良き踊りをさせていただきたいと思っておりますので。 ご来席の皆様のご支援ご声援を隅から隅まですすすいとお恋願い申し上げまする。タキオン歌舞伎。 絶景かなお佐の名前 「花の盛りもまたどうしよう」当るまだ「待てならな。 爽やかに道行くそばで風か 暗い「長の夏へと参りましょう」 でした。